なんか携帯ちょっといじりながらうんうっとうっとしてたらすごい赤ちゃんの声が聞こえてきて今俺一人のタイミングがあってああ言ってたねでも練習しててなんかマンスが「行ってきます」って言って行ったんどっか富永、はい、さんこれ「ネッタどっちがいいっすかね」とかってうるせえなって見ながらまあいいものやつなうんこれでもでも富永さんのスーツ見ちゃったら俺もうやっぱ白なんですよね <笑>けやしろってっていうくらいやってたのからマンスが出てったの知ってたのああ、はいはいはい、その後に2階でガタガタガタみたいなでガシャッみたいなことをするからマンスまだ行ってねえのかって<笑>で「あれマンスまだいんの?」って聞いたら返事ないのあ あ, あ, あもう普通にマンスがいると思って話したんだ霊媒じゃなくてマンスまだいんのってだからマンスじゃないんだと思って「誰かいんの?」って聞いたの う変答ないの昨日だから俺一人の瞬間があったの 俺, 俺がねパッて帰ってくる可能性とかもあるわけそう だ,、うん、だからああじゃあカンタ帰ってきてるのかな他の誰かがいんのかなとかまあ、マンズが上で何かやってんのかなとかで、はい、誰もいなくていい、な誰も返事がなくて「おいおい」と「やばい」ってバッと思って<笑>いやだから<笑>あの誰か家に不用心したんじゃないかそうそうそうそうまあ、マンズの部屋空いてるぐらいだからさ、うん、そうですね <笑>だからもうありえるじゃん。で、だから、おいおいと思って、わっと思って、上にこう上がってって、したら、マンスの部屋、電気ついてたの<笑>おう。めっちゃ怖いじゃん。はい、って見たら、誰もいないの。おうだから普通に電気つけっぱじゃん。まず、2000円か1000円、1 0 0で、電気消したの。で、俺はその時に、もう電気つけっぱの人に対する注意のスイッチになっちゃってて、うん、おい、電気つけっぱじゃねえかって切って、なんか誰かがいたんじゃないかとか忘れて、下降りちゃったの。で、また返事しようかなと思ったら、 もう、明らかにガシャッて音がして上でいやもう絶対人いると思ってでマンスの部屋あたりでやっぱするから音がでマンスの部屋を電気つけようって電気つかなくてさ何その怖いのの今つかないのマンスの部屋その俺が消した瞬間からマンスの部屋電気つかなくなっただってさ電球ってさ基本的に消したタイミングで切れることってないじゃん チカチカチカチカカとかになるじゃん、うんうん、<笑>俺が消 し, その時消した時にもうつかなかったマンスの部屋の電気つかなくてめっちゃ怖いな。そのいやたまたまだったとしてよちょうどすぎるよなちょうどすぎるでガチャンの音ってどこの音に近いのなんかね扉が閉まる扉だから俺の部屋とかそトイレとかーそ撮影部屋とかの可能性高いんだけどなんか 全部のドアが閉まっててマンスーのドアだけ開いてたからまあれマンスーの部屋なのかなと思っていや怖いなえマンスーは知ってんのマンスーが帰ってきたタイミングで俺が話したやばいっすマンスーが一番最初に入っすよ<笑>マジでマジで寝れないっすってもうい部屋の中でえいやマで、ね、マンスーと マ, スマンスーの部屋が一番やばいんだから怖いですよ屋根裏つながってるからね雰囲気やばい時ないの 寝, て寝ようとしてる時 え全然ありますよ<笑>普通になんか、はい、たまにおばあちゃんちとか泊まり行った時に怖いじゃんあの感覚でしょあそうですねまあ一。はい<笑><笑>地獄じゃない自分ちじゃないみたいな感じな、はい、変に薄暗いんですよあとあの部屋 青, 青色みたいになるしなっああ違いないねあれやばいなっていうことがあったよっていうえその時あのさ<笑>飯食ってる時にガチャンとか言、ね、あれ何<笑> 1回なかった1回大食いしてるときにね誰が入ってきたんですあれは誰あれ何なんだっけ結局結局なんか風とかつってた風でガチャンとかなんないからまあ不安にさせみんなを不安にさせないために何にもなかったみたいでしたけどあれはいや俺らさ後ろに人い行ったんじゃないの、うん、みたいなのじゃなくて安心したけど、うん、普通に霊の可能性あるからねまあ霊というか何か何かもんね2回になったもんねあれ怒りみたいなのかもしれない 影というか人ものもう完全にこれはっていうのが一番ないでしょよ、うん、まあだってな声だとな<笑>だって1万円だったらねバ<笑>ンズはだってすぐついたらいいから、うん、2000円で友達は取って外から<笑>頭いいから頭いいから頭いいからな電車賃払って電車賃払ってうんってやるって3000円の上がりだと いやそんな嘘つかないですってこんな大勢の前で<笑><笑>。<笑><笑>ということでじゃあねそんなことがありましたよってね。はいではい、はいはい、サブチャンネルでした。ありがとうございました。